みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧津でございます。以前、エレキギターで価格帯の違うギターを2本弾き比べしたら、それがえらい好評をいただいてしまったので、調子に乗ってアコギ編も作ってみようかなと思います。対して、1万円のギターと20万円のギターという感じでしょうか。1万円と20万円でございます。では、選手を紹介させていただきましょう。まず、1万円代表。こちら、SX というブランドの SD2 というアコギでございます。 まあ、定価が1万5千円なんですけれども、お店で買おうとすると、たぶん9千円とか、まあ、1万円しないぐらいで買えるような、いわゆる入門アコギというやつですね。菊谷さんが作っている中でも、たぶん一番安いモデルだと思います。1万円もしない、いわゆる激安モデルというやつですね。でそれに対し、20万円の代表はこちら、おなじみのマーティンでございます。マーティンのトリプル OC1 という機種。ちょっとこのギター、作られている期間がすごく短かったみたいで、 なんか今調べようとすると、ちょっとこうね、なんかよくわからないことが多いんですよ。<笑>でもとりあえずカタログを見つけて、カタログによりますと、このトリプル OC1E、定価が23万円ということなので、おそらくお店の方では19、18とか、そのぐらいで売られてたんじゃないかなという感じのギターでございます。<笑>正確な倍かはちょっとわからないです。<笑>ではでは、この2本のギター、まあね、2倍とか3倍じゃなくて<笑>。 20倍ですからね。20倍ぐらい違うわけですからね。<笑>まあ、その違いはどういうものなのか、えー、その辺を、ね、この音を聴きながら楽しんでいこうかなという感じのコンセプトでございます。で は, では、毎回これのブラインドテストをしてみましょうか。<笑>えー、ここから画面を見ずに音だけ聴いて、今1枚のギターか20枚のギターかちょっと当ててみてくださいませ。それでは、ここから画面を見ないでください。いきます。うーすい。スイッ<笑>では、どっちから行きましょうかね。 こっちからにしましょうか。これをかけて、でとりあえずピックでジャカジャカと弾いてみます。 こな音です。では、もう1本のギターを弾いてみます。ちなみに弦は同じ。マーティンのマーキスという弦を張っております。同じ弦です。 どうでしょうか先に弾いたの、安い方か高い方か、なんとなく考えがまとまりましたでしょうか。それでは画面を開けてみてください。スパーンとね。えー、正解は2本目に弾いたギターがこちら、マーティンでございました。1本目のギターのほうが、まあ、安いギター、SX というギターという感じです。どうでしょうか当たりましたでしょうか、まあ、正直、わからないですよね。そんなに<笑>。そんなにわからないですよね。 でも、ちょっとこの僕が思う特徴をつらつらとまた説明させていただきますと、やっぱりこっちの安い方のギターだと、この低音とかその中音とか、の音のしって言い方するんですけれども、そういうのが全然ない感じがすごくします<ス>。なんかこの高音がきらびやかですごくいいんだけれども、そこしかない感じですかね。きらびやかでいいんだけれども、すごいシャリシャリしちゃってる感じ。 低音の出方を聞き比べてもらっていいですか。低音の出方。それに対してマーティの場合は、同じ感じで聴いてみると・・ こんな感じで、なんかすごいこのどっしりっていう感というか、すごい蜜が濃い感じがしますよね。人によってはそのきらびやかな音が好きという場合だったら、こっちのギターのほうが、ね、歌ってて気持ちいいとか、弾いてて気持ちいいとかあるかもわからないです。でも、やっぱりそのトータル的なバランスで見ると、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけれども、やっぱりマーチのほうが全然その色気がある感じがすごくしますよね。こっちはひたすらやんちゃボーイという感じですけれども、こっちは大人というか、色気がある、しっかりしている。 そんな感じのイメージがあるような気がするんですけれども、どうでしょう。普通に6弦をボーンと弾くだけでも、こんな感じ。そして、マーティンの方は、こんな感じ。1弦の場合も、 ビデオカメラ越しでこれが伝わるかどうかは分からないんですけれども、少なくともここで聴いている分にもかなり音の太さが違うのが分かります。ビデオカメラ越しで分かりますでしょうかこんな感じです。でも、まあ、この音の音差が・・ じゃあ20万円分の価値があるのかどうかって話になってくるとそこはもう全然別の話なんですけどねなんか普通にこっちの方が好きっていう方も全然いらっしゃると思いますしそれはそれで全然間違いじゃないですしセンスがおかしいとか耳がおかしいとかそういう問題じゃないです単純にそっちの方が好みだという話でございますでもまあこのね エリキギターに比べて音の完成度が結構如実にわかるかと思うので、結構分かった方多いかなとは思うんですけれども、どうでしょうかやっぱり間違えちゃった方もいらっしゃいますかね。全然関係あいや、えーと。とりあえず、先ほども言いましたけれどもうんと、弦はマーティンのマーキスという弦を両方とも貼っております。エクストラライトですね。ついさっきり張り替えたばっかりなので、弦の状態は全く一緒です。であの形状 同じトリプルオーというサイズをちゃんと今回は用意しておりますし、一応条件としてはそこそこ同じものだという感じです。弾いている人も一緒だし、ピックも一緒だし、で、フレーズもできるだけ同じものを弾いてみたという感じです。けど、わからないですよね。この例えば、な ん, ていうんですかその。皆さんがその SX というメーカーを、ね、ご存知であれば、僕はこの SX を持っている時点で、なんで、SS、SX なんか使っているんだよという話になるかと思うんですけれども、もしこのロゴがなくて、 なんかこう動画が始まってどうも皆さんこんにちはアフタービーズミュージックスクールギター講師のタキザですなんかちょっとこのオーダーメイドで少しいいギター買っちゃいましたウフフみたいな感じでなんかこうねウキウキしながらちょっと音聞いてみてくださいよとかって。 自信々に弾いてたら絶対騙されると思いませんか。別に騙しちゃいないんですけれども分かんないですよね。で一応、まあ、同じようなフレーズをマーティンでも弾いてみると聞、まあ、き比べれば分かると思います。 さっきも言いましたけど、マーティンのほうは大人なというか、色気のあるというか、なんかそんな音がするのが分かりますでしょうか。まあ、そんな感じでございます。で、ここから普通に余談なんですけれども、まずギターやってないとほぼわからないと思います。あの僕が中学生ぐらいのとき、中学校2年生とかそのぐらいだと思うんですけれども、<笑>あのダウンタウンさんがやっている人気者で行こうという番組があったんですよ。 でその番組はその、まあ、いわゆる今みたいな感じで、なんか1万円のクラシックギターと1000万円のクラシックギターで、そのちゃんとプロのプレイヤーが弾いて、でそれを聴いて、なんかこうどっちが1000万円でしょうみたいな、なんかそんな感じの番組があったんですけれども、なんかそういう問題があったんですよ。でそれをすごく覚えているんですあの。当時、一応僕も2年間ぐらいギターをやっていたわけなんですけれども、10インチのブランカンテレビからもう聞こえてくる音で も, もう全然違うと、まあ、僕はわかったんですよ。 もう全然音の太さというか、艶やかさみたいなのが全然違うから、あもう全然こっちの方が全然音いいじゃんみたいな感じでこう、家族とテレビを見ながら言ってたんですけれども、でもその僕の家族はもう全員わからないといや。同じに聞こえると。え何が違うかわからないなんていう話を聞いて、いやいや、全然違うじゃんって、すごいこのびっくりして、まあ、そんな話をしてたんですけれども、やっぱりその辺はギターをやんないとわからないですよね。<笑><笑>じゃあ、なんだ、あれだ。 世の中にギターやってない人がたくさんいるわけだからね、その人たちはこういう違いを聞き分けられないと、じゃあもうね、20万円のギターとか高いギターとか使い目にねえじゃねえかと、えー、そういうふうに思う方も結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ言ってみれば、熟語の範疇ですよ。例えばその、僕がマーティンを弾いて、このギターで弾いたときに出てくるフレーズと、このギターを弾いたときに出てくるフレーズと、絶対に違うんで、えーと、ちょっとこのアドリブっぽいこととか、なんかこうね、微妙なニュアンスとか、なんかそういったことは、もうこっちで弾くと、 テンションとこっちで弾くテンションというのはもう明らかに違いますし、まあ、そのプレイヤー の, なんかこの思い通りをなんかこう再現してくれるのがまあいいギターという感じですかね、僕が思うに。<笑>まあ、比べたことがないんでわからないですけれども、少なくとも多分こっちのギターでライブよりもこっ ち, こっちでライブやった方が僕はすごいいいプレイをすると思います。普通にこれはブラインドであったとしても、もう普通にこの音を聴きながらやっぱプレイをしているわけなので、普通に。 なんかこのいい音でやった方がテンションも上がりますし、なんかこういろいろとこう、ね、なんかこうアイディアみたいなのも思い浮かべますし、いろいろとこう、ね、アドリブっぽいこともすごい盛り上がってくるかも分かりませんし、熟満足の世界なんですけれども、でもまあ弾き手がやっぱこれじゃなきゃダメだと、もうこれがいいと、えー、好みがもうバッチリ決まってきたのならば、まあ、いくら20万円だろうが、30万円だろうが、そこはまあ出し惜しみをすることなく、高いギターを買ってもいいんじゃないのかなという感じです。よく初心者の方が、 まだギター3年しかやってないんですけれども、なんかマーティン買おうと思いますって。えー、そんな初心者のようにマーティンとかまだ贅沢ですかねなんて、えー、そんな質問もよくいただいたりとかするんですけれども、全然そんなことないですよ。初心者だからとか、ね、まだギター始めたばっかだから、安いギターしか使っちゃいけないなんて言ったら、もう全然そんなことはないですし、自分がやっぱりこれがいいと、これがやりたいと、これが弾きたいと、えー、そう思うギターがあるんだったら、それは全然チャレンジしていいと思います。 でそれでねその、例えばすごいいいギターを買って、まあ、それでテンションが上がって、練習ももりもりするようになって、めっちゃうまくなっていったら、まあ、いずれはその、ね、ギターの価格と釣り合う自分の実力になったりするわけなんで、そこはまあ気兼ねをせずに、えー、欲しいなら欲しいでいいと思います。でもまあ、冷静に考えて高いですよね。<笑> 20万円か、これ、えー。20万円か、これ。うん。<笑><笑>まあ、そんな感じでございます。<笑>えー、どうしようかな。 ちょっと最後にもうちょっとだけ弾いてみましょうか。1枚のギターで弾くとこんな感じ。 音はするでしょうかと。 その違いはわかるようになっていただけたかと思います。あとは好みです。で は, では、そんな感じで2本のギターの弾き比べをしてみました。何か参考になるところがあれば、サバいでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>